はい。皆さん、こんにちは。えー、今日もね、とても暑いですけれども、今僕たちは香川県に来ていまして、で、香川県で、えー、サヌキ丼うどん食べたりとか、あとは、あの、なんだっけな、あの、手羽先鳥か。なんか、鳥のおっきななんかチキンみたいな。 の方を丸かじりしたりとか、まあ、本当にあの、素晴らしい体験ができています。まあそういった素敵な香川県ライフを送っているんですけれども、えー、早速お便りを読んでいこうと思います。はい。こんにちは。 僕はまだ高校1年生で、クレジットカードを持っていないため、トランスサロンに加入できていないのですが、大川さんの映像が好きで、YouTube などで作品を見させてもらっています。大川さんは僕の憧れの存在です。今度初めてカメラを買うことになったのですが、おすすめなカメラは何ですか 学生なので、リーズナブルな価格帯で紹介していただけると嬉しいです。これからも頑張ってください。応援しています。というお便りですね、えー。本当にありがとうございます。まあ、高校1年生の方がね、えー、こうやってお便りくれるっていうのはすごく嬉しいですね、えー。いつもありがとうございます。えー、クレジットカード、えー、そうですね。まあ、確かに、あのー、全然あの無理なさらず、えー、時期が来たタイミングで、えー、加入していただけたら嬉しく思います。 えー、まあ、学生にとってのリーズナブルな価格帯でって言われると、まあ、正直僕はもう iPhone とか、えー、まあなたのポケットに入っているそのスマートフォンで、えー、十分撮れると思うので、僕はそれがおすすめします。ただ、その iPhone の、えー、まあ、スマートフォンの、まあ解像度とかカメラではなくて、もっとその、まあ高品質で、 なんか、プロ感のある映像表現をしたいのであれば、まあ、リーズナブルとは言いつつも、やっぱ10万円いかないぐらいする、まあ、Vlog カム、新しく出たソニーの ZV-1 とか、えー、コンデージとかすごくおすすめですよ。 ちょっとね、まあ、高いですけれども、まあ、あの、そこまでお金が出せないのであれば、全然僕はスマートフォンで技術を積み重ねるということの、まあ、重要性を再度皆さんにお伝えしたいと思っております。はい、えー、お便りとかね、え、スポンサード募集、えー、まあ、絶賛ね、行っていますので、えー、もしよろしければ概要欄のリンクから、あのー、まあ、気になることとか、なんか日々の悩みとか相談とか送っていただけたらとても嬉しく思っております。 はい、えー。今回のね、テーマは、まあ、機材でも、まあ、スキルでもなく、物語だよという、まあ、あのー、テーマにてね、お話しさせていただきたいと思います。で、なんで、このテーマにてお話ししようと思ったかっていうと、あのー、今って、そのカメラ業界、ね、すごい盛り上がってるじゃないですか。 それで言うと、例えばキャノンさんが、えー、EOS R5 と呼ばれる。あのー、一眼ラーレスカメラで、まあ、すごくなんかハイスペックなものが出たりとか。で、ソニーさんで言う、α7S3 とか。 あと他何があるっけな。まあ、でもそんぐらいかな。最近湧いてるのは。で、まあ、DJI Japan さんとかもツイッターで、えー、もう皆さん決心はつきましたかというアンケートで、えー、R5 か、α7S3 かというね、あのー、ま、アンケート取っていて、まあ、すごく DJI Japan さん好きだなと思ったんですけど、あのー、そうなんですよ。あのー、やっぱりね、これ、まあ、僕が動画始めた3、4年前には、 その時僕がね、動画始めたての時に欲しかったのが、α7s2 でしたね。それなんでかというと、僕、最初にその仕事が決まったのが、まあ、ナイトクラブの案件でして、やっぱり夜間の撮影に、まあ、強いっていうことが大事なんですね。だし、その、僕が、まあ、大好きだった、ローリー・クライマーっていう、その、まあ、ビデオグラファーがいるんですけれども、彼が使っているカメラも α7s2 と、 だからやっぱりそういったミュージック、まあフェスとか、まあ音楽シーンでー活躍されているクリエイターさんって α7s2 を使用している感じが、まあ結構多かったので、僕も使用したいなということだったんですけど、やっぱり高くて手が届かなかったと。だからまあ GH5 を購入させていただいたんですけれども、やっぱりその3、4年前、 から、えー、もう本当に新しい機材がどんどん出て、えー、ブラックマジックですね。ブラックマジックのポケシネ 4K って呼ばれる、えー、もう15万ぐらいで、ロー収録ができちゃうと。まあ、ロー、収録っていうのはもう本当に圧倒的な情報量で、えー、色味の補正だったりとか、解像度とかもめちゃくちゃすごい、あのカメラです。本当に動画に特化するんだったらやっぱそのカメラってすごく、えー、まあ素晴らしくて、まあそういった機材だったりとかも、ありすぎじゃないですか。正直なところ。 もう何買えばいいのかわからないし、えー、何を買っていいのか。まあ今ね、あの、お便りであったように、何を買えばいいのかってわからないんですよね。で、まあそういった声を僕はちらほら見るし、えー、ただ僕が、まあ心から皆さんにお伝えしたいのは、もう安心してください。あの、機材じゃありません。はい。これはもう本当に本質的な要素だと思います。機材じゃないし、えー、極端な話、スキルでもないと思っています。 大事なのは物語。ま、あ今回でいうテーマですね。あのー、それなんでかっていうと、まあ、動画っていう、まあ、クリエイティビティ溢れるジャンルだったりとか、まあ、クリエイターと呼ばれるね、えー、何かを想像するっていう職業の人たちって、今までって専門性がすごくあったんですね。どの領域においても。えー、ただ、今その YouTube とか Google とか、ま、あそういった情報が民主化された、 情報がもうみんながね、カジュアルにそのスマートフォンから検索できるような世の中になったときに、えー、まあ、なんか、何でも情報にアクセスできるじゃないですか。まあ、料理とか。料理とかだって、基本的には、ま、なんかクックパッドとか、あクラシルとか見れば美味しい料理、誰でも簡単に作れるようになるし、ええー、まあ、カメラの情報、設定とかも僕のチュートリアル見ればもうわかるし、みたいな。まあ、そういった状況になってるんですね。 で、というのは、えー、もう、スキルとかって、もう、均一化されてると思うんですよ。もちろんね、個人差あるんですけれども、それを認識できているのって、クリエイティビティを知っている人口の約 10% ぐらいだと思っていて、えー、その他の 90% って、基本なんか、この動画が素晴らしいとか、素晴らしくないとか、その基準って全然わかんないんですよ。はい。それはもうなんか、クリエイターのまあ主観になってるだけで、えー、基本的にはそのクリエイティの差は、わ、えー、からないものだと。 で。 まあなんかスキルとか機材とかで、もちろんね、高画質に撮りたいっていうのは、やっぱり何かを想像している身からすると、どんどんどんどん、やっぱりスキルアップというか、まあ機材のグレードアップをしたいという気持ちは大いにわかります。だし、僕も実際にね、あの、本当に綺麗なカメラで撮りたいと思って、ブラックマジック使ったりとか、α7S3 をこれからね、使いたいと思ったり、R5 も使ってみたいっていうふうに思ったりもしているんですけれども、僕が明確に言えるのは、やっぱり選択肢を作る立場なので、 一つの機材に絞るってよりかは、えー、いろんな表現をしてお伝えするっていうミッションがあるからそういう選択肢を取ってるっていうのももちろんあるし、えー、やっぱりその非現実的な表現をすることによって まあ、多くのの人たちを感動させられるるっていう、まあ、なんか事実があえー、それは僕はね、言うてもその自分で言うのもなんですけれども、SNS で発信する動画クリエイターであれば、まあ、先駆者の、えー、立場にいると思っていて、まあ、そういったクリエイターからすると、やっぱりその、まあ、高品質で、まあ、ちゃんとした機材をや っ, てるってこともすごく重要なんですけれども、えー、これからね、 じゃあ今のこういった動画クリエイターもたくさん増えて情報も民主化された今現時点でまあじゃあどういった戦い方をまするかっていうもう今から動画を始めるっていう立場になった時にえおすすめするのがもう機材でももうスキルでも何でもなくえ物語っていうことを強くえ皆さんにお伝えしたいと思いますで物語って何なのかっていうとえ例えばですねその今の僕で言うと なんてだろう。まあ、今でその動画っていうツールっていうその素晴らしさを築いて、より多くの人たちに使ってほしいとか。だからコンテンツ一つでえ伝えるものではなくて、その生き方全体でえ表現すると。そのなんか、例えば日本一周だったら今2、3ヶ月のプロジェクトなんですけれども、この2、3ヶ月、え、ないしは半年ぐらいのこの期間が、え、コンテンツになっているっていう状態ですね。 まあそういう時間軸で見たときに長いスパンでえ何かその影響を与えられるようなコンテンツ制作がまあ今の時代すごく求められるんじゃないかなと思っていてまあスキルが均一化されたで機材も誰もがね 高, 高画質でハイクオリティに取れる時代だからこそえ他のクリエイターとか他の動画とえ自分がねその差別化を図るためにはまあそういった自分だけの物語 自分だけのメッセージってものが動画制作には大事になってくるんじゃないかなというふうに思っております。まあそういった形でね、あの、まあ機材でもスキル、えー、この今の時代ですね、今の時代の戦い方は、 機材でもスキルでもなく、えー、あなた自身の物語でという、えー、テーマにてお話しさせていただきました。えー、まあ、こんな感じでね、えー、毎日朝7時に配信していますので、まあ、ボイシーと、まあ、アップルポッドキャストスポティ Spotify ですね、えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、トランスサロンではね、現在初月無料期間ですので、えー、ぜひ、あの、気軽にね、遊びに来ていただけたらというふうに思っております。えー、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日